No、で英語の言葉を話せるるようになる勉強法とは日本人は英語を話すとき英語の文章を組み立てて英語を話します日本語は言いたいことを頭に思い浮かべるだけで一瞬で口が動き 口から日本語の言葉が出てきます日本人は日本語を日本語の文章を組み立てなくても日本語の言葉を言えますこの違いは日本人が英語の単語をスペルの文字で覚えているか英語の単語を 英語の単語語ののの音でで覚えていいるかの違いです英語の言葉を英語の単語の音ではなく英語の言葉を英語の単語の文字で覚えていると言っている英語の意味が理解できても英語を話せない現象が 日本人の脳に起きてきてます英語の言葉は英語の文字の文章で覚えても英語を話せるようにはならないのです。日本人の脳は日本語を聞くとき無意識に人文字人文字の日本語の単語の音を 一文字一文字の日本語の単語のイメージに変換して日本人の脳は日本語を聞き取っているのです。日本人の脳は一文字一文字の日本語の単語のスペルの文字ではなく日本語の単語の 音を単語のイメージに変換して音とイメージの両方を浮かべることで脳と下唇の筋肉が連動し一瞬で日本語の言葉の単語の意味を理解でき 一瞬で日本語の言葉と単語を口から言えるのです。日本人の脳はこのイメージで覚えた単語と単語をつなぎ合わせてイメージで言葉を言っているのです。人間の脳は単語と単語をつないで言葉を 組み立てる能力を誰の脳にも生まれながら持っているのです。一文字一文字の母国語の単語の音をイメージに変換して聞き取ることができるようになると脳は頭にイメージした 単語から次の単語をイメージして単語と単語をつなぎ合わせて英語の言葉を作り自分の意思や考え方を相手に伝えることができる脳の能力が生まれながら人間の脳に備わっているのです。 3歳の子供は生まれた国の言葉を誰にも習わなくても自然に話せるようになるのは人間の脳が単語と単語をつなぎ合わせて言葉を組み立てる能力が人間の脳に備わっているからです。 日本人の脳もアメリカ人の脳も頭に単語のイメージを浮かべることで光の速さで下唇の口が動き言葉を言っているのです言葉を話すときイメージと下唇の関係が 大変重要になってきますアメリカ人の脳は言いたい英語の単語の音を頭にイメージするだけで一瞬でした唇が下前歯にかすかに擦れることで自然に口が動き英語の単語の音を口から出せるのです。 日本人の脳も一文字一文字の英語の単語の音を一文字一文字日本語のイメージに変換して英語を聞き取り聞き取った英語をした唇の筋肉を使って英語を話す訓練が 必要です。